k n g ソメインに番組構成をしていたという。同番組での震えたごつの名シーンを振り返っていく。第2回前3回。キンプリは5月22日をもってメンバー5人の内平野市を、岸優太神宮寺優太の3人が脱退することが発表されており、5人で出演する音楽番組は限られている。そんな中で生放送された。 プレミアムミュージック2023では7曲を披露し、ディズニーとのコラボという豪華な放送となっていた。そんな中での平野市要26と長瀬連24の司会を経験した2人だからこそのなシーンはこちらから。 平野が、リアル王子様、となった瞬間を、映像作品のほかエンターテインメント全般のコラムや、ライブイベントのレポートを、執筆するテレビライターの花井敦美、ワナイ春子さんに紹介してもらおう。四角、プレミアムミュージック、と平野紫耀の歴史、プレミアムミュージック、日テレ系、派2020年に、スタートしました。司会は、 k n g o p ス平野紫耀さん十六と聖児ゾーン中島健人さん十九4月スタートのドラマ末光警察ミッドナイトランナー日本テレビ2020年のプロモーションとして楽曲披露をしており k n g アンド p スは主題歌のモザイない GHD2020 年6月10日を披露しました しかし、新型コロナウイルスの影響で撮影が中断となり、初回放送は6月下旬にまで延期されてしまったんです。ジャニーズ主演ドラマソングの一つとして、末光警察ミッドナイトランナー本編の紹介と、当時番組内で披露した、モザイナイ GHD のダイジェストが流れたのは予想を上回る嬉しいものでした。 ドラマがスタートするワクワク感があったのを思い出しました。あと、平野さんが役作りで黒髪短髪にしていたのが懐かしかったですね。ドラマの初回放送までつなぎの動画を配信していたことなど、当時のことを思い出しました。花井さんイコール以下どう平野は軽くて元気な警察学校生を演じていた。 決められた撮影ガイドラインの中での芝居は大変だっただろう。近くジャンボリミッキー、コラボの魅力、ディズニーコラボ、ジャンボリミッキーは、夢のステージになりました。平野さんはミッキー、長瀬さんはドナルド・ダックとデイジー、橋さんはミニー、岸さんはルーフィー、グルジさんはチップとデール、それぞれがカップルになってダンスしていたのが、とても可愛らしかったです。 夢の国のトップアイドルたちと、ジャニーズのトップアイドルのコラボは間違いない組み合わせ。ダンスも歌もうまくて、ビジュアルもいいキンプリの王子様イメージにぴったりですよね。そして、やっぱり平野さんは最初からフルアウト、米印全力、で言ってましたね。岸さんも序盤からフルアウト気味で、タキシードを着た少年のようでした。ンプリは2020年の紅白でも、 東京ディズニーリゾートのシンデレラ城でパフォーマンスをしているのですが、王子様がシンデレラ城に現れたって感じで、とても素敵なパフォーマンスになっていました。この時も、平野さんは登場時に人間一人分くらいの大ジャンプをしながら入場していて、王子王なのに、ちょっと笑っちゃうような可愛いさがあるのも魅力だと思います。全道キ金プリとディズニーの組み合わせは鉄板。 王子様がディズニーの世界にいたら浜に決まっているのだ。四角、土着も抜かれた平野仕様の指先まで美しい、圧巻のフライング。3月5日に KNG&OPS 公式ツイッターに投稿された画像では、ライブで平野が披露した実際のフライング中の画像が公開。この平野の美しいフライング姿に、